はい、こんにちは。エいキチの阿部です。今回この動画では開脚。180度とか行くとすごい柔らかく、あるいは健康そうに見えますよね。腰痛とか首肩こりの予防にもこの開脚っていうのをやるととても効果的です。でも開いてもなかなかうまくいかない。そんな時にコツがあるんです。今回は筋肉。その生理的な作用をもとにやっていきます。 その生理的な作用っていうのは、相反、拮抗抑制。その作用をして柔らかくしていきます。では、早速。実際に行うのは、ももの前、ももの外、お尻。そういったところを使うことによって、ももの内側、ももの裏、股関節の内にこう、ねじる筋肉。これらが柔らかくなるんです。では、どうするか。やる体操があるんです。 ある動きをしてから柔軟をした方が筋肉は力が抜けやすくなる。例えばこういうような開脚で前に行くときに突っ張る。前に行くときにももの裏が突っ張る。伸ばしたい筋肉、その反対の筋肉を縮める。この姿勢でぐっと力を入れてもいいけどなかなか入りづらい。であれば柔軟をする前にそこの筋肉を使いましょう。 今回の運動でおすすめするのはアウフバウトレーニング自重トレーニングと言われているものです見たことはあるかもしれないけどやっていきます仰向けに出た状態でこっちの足を天井にでゆっくり下ろす上げる下ろす本来は骨盤を固定させた状態なんだけども大きく壊したいから別に骨盤が浮いてもいいです そうすると、ももの前側を使います。そうすることによって、前に行った時に、ここに力が入りやすいとか、少し張った状態なんで、後ろが緩みやすい。ももの内側を伸ばす場合には、体を横にして、真横に。やや後ろにしたい場合には、お尻、ももの外側であれば、真横から、 後ろにやや後ろにかかと上にして前側だったら斜め前にこうしてももの外側に針を作ってその後に股関節を広げて前にいくとここが緩みやすくなるんです柔軟体操っていうものは単に伸ばすだけじゃなくて思った通りに体の伸び縮みをすること。 柔らかくても運動した時の動きが硬い人いますよねそれは伸び縮みうまくそれができていないんですだからこそ縮ませること緩めることこれを意図的にやることによって本来のストレッチっていうのがうまくいくんです是非この双反拮抗抑制とかアウフバウトレーニング取り入れて今やってみたいストレッチ是非実践してみましょうはい本日の動画は以上です 最後まで見てくださりありがとうございます。